はいそれでは、えー、次行きたいと思います、えー、今回ハワイ留学経験者の中島佳林さんというお客様にお越しいただいているのでお話をお伺いしたいと思いますアロハー佳林さん初めましてなんですよねはいアロハー初めましてウイルさん、はい、サロンの皆さんはい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いします中島佳林と申します ハワイド出身でいらっしゃるんですよね。はい。え、ハワイとのご縁から聞かせていただければと思います。はい。えっと私は四元々四歳の時に当時シングルマザーだった母との親子二人旅が最初のハワイのきっかけです。えそれから年に二回ほどハワイに行くようになりましてそこからハマってしまいました。えー、<笑>ハワイの人は。 アロハ精神にととててても溢れていいてい優ししなと当時思いましたカルフォルニアに私は 1, 1ヶ月ほど学生時代に語学留学をしていたんですけども、えー、社会人になってあ失礼しました語学留学したんですけどもそれから日本に帰国してからですねあの対して自分が英語を話せないことに気づきまして 社会人になってもう一度ハワイに語学留学に進みました。はい、えっ、ー、と語学学校どちらに行かれてたんでしたっけ？はい、えっ、ー、と E.F. ホノルル校に通っておりまして約二ヶ月半ほど通いました。えその時にハワイに、えー、あの住みたいと思いまして日本帰国後に約二年後ですね J. ワンビザを取得して。 えー、ハワイに1年ほどビーチウォークにあるトンカツ銀座梅林というところで働いておりました、はいえー、と村井さんも大好きなお店だとお伺いしていますけれども、<笑> G1 ビザを取得っていうのは結構厳しいのでね、あのよく言われて頑張られたんだなと思います。はいえー、学校はどんんな感じだったんですかね<笑>、はい、学校はあのスタッフの方も先生の方も含めて、とってもフレンドリーな方が多い印象でした。 アクティビティもとっても充実していてウクレレレッスンなどハワイの文化も学べますし放課後は、えー、留学先で知り合ったお友達とサーフィンをしたり、えー、ハワイでの留学生活を楽しむことができましたその時にあの得た経験が今の私にも生かされているので留学ので経験はとてもいい経験ができたと思っております はいえー、レストランは村井さんが大好きなバイリン、ビーチウォークの銀座バイリンというレストランということで、村井さん、こんなうか<笑>んなとこが<笑>あの私もあのコロナ前の時はねまはあ、週に1回は、えー、ランチで行っておりまして、まあ、ランチスペシャルでもね、はい、あごい す, あのすごいあのお得なで、ボリュームがね、えーはい、あって、えーはい、キャベツとご飯もおかわり自由で。 大体いい2、3回お帰りさせていただいてい、お腹いっぱいでね、午後の行動ができないぐらい、あのー<笑>でね、あの非常に愛用しても、もちろん現地のですね、あのー、いろんな業界の、えー、ローカルで働いている日本の方が結構来られていて、まあ、今でもそうですけど、本当に並ばないと、えー、食べないといレストランでありますし、私、実は銀座のバイリンさんも行ったことあるんですけども、もほとんど味も変わりなくて、非常に美味しい。 大好きな場所でございます。お会いはしてないかなと思うんですけどもね、随分。はい。えー、まあ、皆さんもまたハワイに来られて今もやってますのでね、お勧めできるレストランでございます。ありがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、時間も押してしまっていまして、ではあの、ちょっと今やってることをお聞きしましょうか。現在、どんなことをされてるんですかはい。えっと、現在は、 北海道の飲食店に勤務しながら大好きなハワイにちなんだオリジナルアパレルブラウンドロコカジャルハワイをオンラインで手掛けております。主なアイテムといたしましては、オリジナルの T シャツやパーカーですとかハワイでも着られるようなアルハシャツを取り扱っております。 はいあの頑張っていらっしゃるんですよねあの皆さんぜひ見てみてくださいかよりんさんのショップですねどうぞ覗いてみてくださいあ皆様えー、さらに2度目の登場の中島かりんにですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、ウェブ拝見しましたよあありがとうございますイル、ね、フシャツとかコモのとかパーカーとかあの おしゃれなものを作られていてできるだけでハワイローカルのおしゃれ女子になれそうな感じですねはいそうなんです北海道出身の私にとってハワイ留学の時に見たローカル女子のカジュランのファッションがとても可愛くてそんなローカル女子のファッションとハワイの風や雰囲気を日本の方にも楽しんでほしくて今のブランドを立ち上げました はい、私たち、北海道出身なんですよね、えー、ハワイのとき、はい、本当にとにかくカジュアルで、最初、びっくりします、ストッキング不要でびっくりしますね<笑>そうですね、そうなんです、留学がきっかけで、温暖な気候の自由なファッションがとても可愛くて、それを日本の女性の皆さんにもシェアしたいと思って、あの留学の時がきっかけであの、ブランドを立ち上げたきっかけにもなりました。 ですかブランドとしてのメッセージみたいなものがあるんですよねはい あ, の、はい、ありがとうございますあの旅行でも留学でも私と同様になかなか今コロナ禍でハワイに行ってない方もたくさん多いと思うんですけどもそんな女性の日々を私の服や小物で皆さんに楽しんで元 気, 気づけられたり応援できたらいいなと思っております。 私たちも留学や旅行したい人たちを応援したいと思ってやっていますとても似てるんですよねそうですねはいなので私もサロンを応援していますあの実は今月の5日からハワイに来ておりましてしばらく滞在の予定をしておりますはいこのサロンでもカリーさんのブランドを応援します ぜひボーイフレンドと素敵な時間を過ごしてください。そして、海外中部がハワイの状況、また聞かせてくださ い,、はい。はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、またシェアします。はい。あ